ベータテスト版地下施設でもゴルゴン行きます新しいマップ入り組んでる位置によってはワープホール作れないみたいだなマップ自体も探索したいけどどうなってるんだ 開けるときやかましいなオブオブのサバイバーがいるな<音声>おお、目の前に地下があるぞ。 どこ行ったか分からなくなっちゃった今度は見失わないようにしなきゃローリーがかばってきたからローリーを狙うか えてみなさいつむきがに厳しいやっとワンダウン、うんおけない近くにもう一つあるからいらないか 飛びかかる攻撃はまっすぐしか行けないのが難しいそろそろ救助来そうだからワープしたいけど表示が出ないやっと飛べた。 急に髪なくなったからびっくりしたぞ高所行くとだいぶまかれるからあんまり追いたくない待て待て起こさせないぞ 道がごちゃごちゃしてるからどこ行けばいいのかわからない救助はや。とびかかり読まれたな。 けられた後にはップしても時間かかるからワープ意味なし破滅がないとやっぱり発電機早い。 場所から別のところにワープは救助待機に即救助やられちゃうからワープするタイミングと場所が難しいな上か サバイバイーもうこっち向けないと分かりづらそうローリーは次がラストだな狙うぞ やっと捕まえたぞそろそろ通電しそうだあとはゲートにワープホール作るぐらいしかないか。 適当なとこにワープホール作ってゲートまで飛んでみる飛び方がいまいちわからなくて何回も困ってた惜しいあともうちょい早いかノーワンがあれば まっすぐ対象のワープホールにて矢印でないと飛べないみたい操作難しくてハゲた・